目を覚ましたモブは調味文化タワーを目指す。が、その前に立ちはだかったのは五鳥の峰岸。最強の五鳥島崎は俺に任せとけ次回モブサイコ 100-2 第11話。指導、感知能力者。真面目 B コースならブルーレイと単行本。